火に移るは霊言の舞火に宿るは歴戦の湯紡がれる強者の寛解幾重もの意志元関の糧となり 鬼を滅する力とならんなおもなおも終わることなき人気の決戦日に宿るは歴戦の勇。日に移るは、えー の覚悟甘い、うん、<笑>やっぱりサビとは反応が正確で早い中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう アマドタンジロあのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけたいくせんいくまんの刀を打ち込み腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた お前は強くなった今俺に真剣を握らせていることが何よりの証今こよりこそ仕上げの時今だ憶測に眠る覚悟を奮い立たせろまサ感覚を研ぎ澄ませろコい ではな<笑><え><笑>ここだいい<笑>覚悟が足りていない鱗滝さんに何を教えてもらった 足を止めるな立ち止まるな進め男なら男に生まれたなら進む以外の道などないさあ立て立ち上がりもう一度挑んでこいこの岩を切れたら最終選別に行くのを強化する岩をそのためにはサビト でも、何度挑んでもああでこんなことになっちゃったんだろうな普通に暮らしていただけなのに家族と一生懸命に生活して貧しい家だけど時々は町で美味しいものを買ったりして。 幸せだったのに幸せが壊れるときにはいつも血の匂いがするたった一日俺が家に帰らなかったあの夜にみんなみんな死んでしまった鬼に襲われて。 死んでしまった痛かったろう苦しかったろうごめん助けてやれなくて本当にごめん辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ顔を上げてよ一人だけ悲しまないで私も一緒だから。 兄弟二人なら辛さを乗り越えられるそうでしょそうだ俺にはまだ残っているメズコあの晩お前は鬼になってしまったけれどそれでもお前は生きてくれている 人も言うとおりだ進め進むしかない妹を人に戻す方法を探るためにもみんなの敵を取るためにも俺は刀を握ることを決意したそうだろ半次郎 禰豆子は助からないそれに俺を引き取ってくれた鱗ださんと鍛えてくれたマコモに失礼だ今日こそサビトに勝ついくぞ決着をつけるぞ 水の呼吸死の型死を あってね、炭治郎。あいつにも。えっえっ岩が とまさか本当に斬ってしまうとはなお前をキサス隊の最終選別に生かせるつもりはなかったもう 子供が死ぬのを見たくなかった。お前に、岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った。 最終選別、必ず生きて戻れわしも妹もここで待っている日に映るは少年の覚悟覚悟を示すは鬼滅の